こんにちは、G、です。今回はシグナルメッセンジャーのお話メッセンジャーは国内では LINE が主流海外では Facebook と WhatsApp が主流と言われていますメッセンジャーは個人情報の塊ですからセキュリティというか安全が第一と思います シグナルはオープンソースで、クライアント、サーバーともにソースコードが公開されています。画面のサイトです。シグナルの特徴は完全な E2E であり、すべての通信が暗号化されます。E2E というのが重要で、エンドツーエンドインクリプション。 つまり自分から相手まで全てが暗号化されているという意味です少し前まで Facebook は自分からサーバーまで暗号化サーバーから相手まで暗号化でした言い換えるとサーバー内は暗号化されていないじゃあシグナルのサーバーはどうなんだということなんですが シグナルは自身のデータセンターを持っていませんサーバーは AWS または Azure を使用していると言われています AWS は Amazon のクラウドサービス Azure は Microsoft のクラウドサービスですつまり自身で管理してないのでデータを抜く場所がないだからサーバー内でも 暗号化さされれたままま処理されますちなみに暗号化技術というのも重要でシグナルの暗号化プロトコルは画面の他のメッセンジャーでも使用されています前置きが長くなりましたがここからが本題ですメッセンジャーはスマホに入れるのでラズパイ関係なくね ですよね。いえいえ私シグナルデスクトップを Mac に入れていますスマホのメッセンジャーアプリとリンクすると Mac でもメッセージやビデオ通話できるんですただシグナルデスクトップは X86 用だけでラズパイ用 ARM 版がないので 自分でビルドするしかありませんでした。今回シグナルを取り上げたのは、そうです。ラズパイ用シグナルデスクトップが公式サポートされたんです。ただし、マンジャロですけど、早速インストールしてみましょう。ソフトウェアの追加と削除を起動して、 シグナルデスクトップで検索します公式リポジトリでシグナルデスクトップがありますのでインストールしますこのアプリの利用はスマホにシグナルがインストールされていることが前提ですインターネットメニュー内にシグナルが配置されます 起動するとスマホのシグナルアプリとのリンクをするのに QR コードを読むよう促されますスマホで QR コードを読むとシグナルを開いてラズパイとのリンクを行いますラズパイ側では画面が変わるので端末名を決めリンクを完了させます これで使える状態になります。まずはメッセージを送ってみます。送受信はできて当たり前ですが、ラズパイのデスクトップでの 挙動の確認です返信も問題ないようです今度はビデオ通話を試してみます 画質は自動的に落ちるようですが遅れや訪れもない思ってたよりちゃんと動くななお表示画面ははめ込みですおっさんが映っててもねラズパイ側のカメラはマウスが映ってるやつで固定位置を撮影 グリーンバッグの女性が iPhone からの画像ですメッセージに絵文字をつけて送信することもできます右のアイコンのクリックでステッカーと言うんだそうですが モーションギフ画像が送れます。グループチャットは1000人までグループビデオ通話は40人までですまあ LINE でできることの大半は同じようにできますそれと広告は出ませんちなみに今回新しいウェブカメラを使ってみました 以前にアリエクスプレスで買ったウェブカメラはスペック詐欺のかすでしたのでアマゾンで別のウェブカメラを購入画面の URL の商品ですこれが思った以上に良くてびっくりラズパイに最適ですちゃんとフル HD 出るし 画面は明るくて音声も明瞭。いい点はマニュアルフォーカスできることと三脚ネジ穴がついてること。悪い点は四隅での画像歪みが大きいんですが用途的には問題なし。何せ999円ですから。前述のように メッセンジャーは安全第一なんですが他のメッセンジャーではどうなんでしょう Facebook は来年から E2E に切り替えるそうです今は設定次第で E2E になるそうですテレグラムも安全と言われていますが都度手動で設定しないと 暗号化されないこととプライベートサーバーを使用しているのが不安に感じます WhatsApp は位置情報をトレースできてしまうので利用を禁止されるケースが少なくない LINE は音声通話動画グループ通話は HTTPS で対応なので サーバーではセキュリティはないのも同然 E2E が実装されているのは一部の機能のみですもっとも海外にサーバーがある時点で国内法で縛れないセキュリティ技術以前の話ですねバイバー 今は楽いついいであると言っていますが使ってないので判断できませんまあ LINE と比べれば10万倍ぐらいはいいんじゃないでしょうかシグナルは米国上院議員の公式連絡ツールであり国連でも推奨ツールになっていますここまで。 各メッセンジャーについて述べましたが、決め手になることはただ一つ。スペックの確認だけじゃなくて、彼らが言ってることが信用できるのかどうかだと思います。個人的には常用のラズパイでシグナルが使えるようになったのは非常に嬉しいことです。奥さんから ご飯だよとかお風呂入ってといった重要な機密連絡を逃すことがない皆さんも是非シグナルお試しくださいなお少し早いんですが今週からゴールデンウィークに入ります休み明けまで動画をお休みしますのでご了承ください 今週中には部分 u 2 2 0 4が公開なんですが2ヶ月前に動画公開してますのでまあいいかなご覧いただきありがとうございましたまたこの季節になりました今年は数年ぶりにコンピューテックスがリアル会場で開催されます コンピューテックスは台北で開催される世界最大のコンピューター関連の展示会です少し遅れてアップルの WWDC もありますねご興味のある方はコンピューテックスで検索して事前申し込みするとエントリーが楽になります世界的企業から部品屋さんまで何でもあって トレンドが分かりやすい毎年行ってたんで案内が来るんですが引退したしコロナだし台湾また行きたいけどパイナップルとか当てもやで我慢我慢ではまた次回。